はい、こんにちは、みゆでーす、森ですはい、じゃあ、えっ、ー、とさっきはレッスンありがとうございましたありがとうございました対決してもらっちゃおうかなと思って<笑>って感じでやってみたいと思います<笑><笑>対決、はい、といてなかったよね<笑>はい、ダントツで森ちゃんの方が有利になっちゃうんでで、みゆちゃん今日ってドライバーってどのくらい飛んでましたっけ 大体120ですねあそうするとみ依ちゃんのマックスの距離は120森ちゃん120ヤードって 何, ヤードあ何番で打たれるんですか9番アイアンです、ね、あであれば今日森ちゃんは9番アイアンから下の番手9番アイアンは使っていいですよおお、はい、なるほどねそう9番アイアンそ う,、えー、そ, うそれ以上使っちゃダメーそれでパターは OK1m、OK、でもうあのスコアの判例はなし えっと3ホール、はい、なんであのちょっと見えちゃうのがちょっとそういう気もするけどうっ て, <笑><笑>って<笑>シミュレーションでやってないから私もうな慣れ親しんだシミュレーションでちなみに私シミュレーションゴルフでラウンドしたこと人生に一回もないんですああじゃあもう今日勝ち<笑>勝ちで す, ねです、ね<笑>でね、もう指定対決<笑>もうプロに挑む<笑>もう全部勝ちです今日<笑>はい ミスらなかったら行けるかもしれないですねで、オーナラは森ちゃんから行きましょうあ、よかったっていうのは、ミルちゃんがミスすると安倍だってやってきそうだから<笑>先に森ちゃんに打たせましょうはい、ありがとうございます嫌<笑><笑><笑><笑><笑>な人だよあははもんいや、もう勝ってほしい勝ちたい私もちょっと無理ゲーではなさそうでしょ<笑> これ買ったら永遠に言えますから。そうですね。永遠に言えます。私に肩書きがつく。違いました。って感じで、あのちょっと画面がもうスリープモードなっちゃったんですけど、あの復旧していただいて始めたいと思います。お願いします。お願いします。四百九十ード。はい。初めてそんなーショットアイアン。 あ<笑>はーい9番見て見て映ってる<笑> ダメですダメです。あ、面白く な, くなってきただんだん。いやいや、これショワい。っやっぱあの多分高さとかも出たから。そうですよね。めちゃくちゃ綺麗に当たってましたもんね。映ってる。これやらせじゃない。<笑>あーもうつまらない。<笑><笑>いやでもでも。私はドライバーでもちろん参ります。<笑> おおー、ナイスじゃあ、同じぐらいってこと私ですね。はい はい、350ヤードでフットコバンでいきます。 ですよすごい飛ぶわけじゃないんだよ先生がミスることあはは<笑>人間だからね<笑>人間だからありますど<笑>うわあきれいなんでこんなたんかく綺麗に飛ぶんですかねほら<笑> でも、つまんなそうっすよ<笑><笑><笑>どっちも、どっ ち, どっちも、今、つまんない<笑>どっちモリちゃん、これが、あのー、ミウちゃんの距離の世界観<笑>これで、ね、百0 0均しようとしてます<笑>ああなるほどね確かに、そういうことか気持ちを知る、いい機会でます、まあ、そすそうですねはい<笑> あ、でもなんかこう、うまいい、には一応そ上、ね、<笑>り182ヤードウッドで。 止まれ一晩ってあげた方がいいラフで 10% 下がるっぽいから 130, 130だとああ一律できます、ね、そうで、ね、す 遅いって遅いそうそうそうそうそう。十十二時でまだまだまだ。そうそうそうそうそうそうそう。総括で言ってあげてもいいと思いあ了解です。やっとなんか番で変わってた感じ。何なんですか。五十八です。うわ失敗。<笑> <笑>なんかさ、映像も変わったのとさ、なんかわざわざ打ってるスイングのドラッが出ちゃっリプレイまで、<笑>リプレイまで出てたよ、ねね、<笑>まあ、気を取り直して、はい、まあ、これは別にバンカーの打ち方じゃなくて、はいいですね、シミュレーションの良さですよね、距離で、離 で, でも 20% 引かれちゃうん で, で、まあちょっと強めにぐらいな感じじゃないですか。 もうおおんーーるやこ<ス>これがこれががシュレーターのミラうですかはいはい。これ 森ちゃんは何これパーパットそうですよ多数パーパットですおーーパーパットですけどこの距離感が全く上がっている<笑>はあ。初めてとか言ってー<笑>そうやってーそうやってねーそうやって ででででも前前前前線です<笑>前線前線前線すすすあたまま先生だ<ス><ス>でいきます<ス>うわーすごい高いイ、ま、ー150 150 <笑>これの実際いかんよこんな、うん。 でもちゃんと9番だよね最初フたんでね打ってそうそうそうその調整して本来の数字ぐらいに調整したんだけど、うん、やっぱあれなんだろうねティーショットのところで打つからちょっと変わっちゃうんだろう、うんうん、ありえます私はドライバーで<笑>いいじゃんいいよ ナイスナイスああかったほんとかないとなったかったなるのでウッドの5番でで大丈夫バンカー確かにでもさ7番やんでもなんかギリギリだった気がするんだよね結構。ウッドでででいすすここはセルフーでははい、セあ、<笑>守りはダメです右 もうだってさいいだってさ右に行くこと想定してるのにさ結構右にさ変えてさ打ってさあっちぎれない本当？バンカーの方に打ってばそう右に行って言<タッ> っ, っ, っ, ここってです、ね、ああやっちゃった。こ 私もちょっとギリギリとこないでね、三十。しかもちょっとわかんないよね、なんかと飛んでる傾向があるから、思ったよりねなんか、っと思ったより風が右から左でバンカーの方にこう、引きやすくなってるっていうのがちょっと自分の中で気になってるでしょ落ちちゃえばいいけど、まあまあまあ落ちる場所 いののすーで見見てて見 て, 見 て, 見 て, 見て顔。 私だけじゃない力入るの<笑>先生と対決するのに。 った<笑><笑>おー い, いじゃんそうなんですよ。 マ見せっかくさっき315って決まって体で来たんでまたこういうふうに見せ方できたんでそれを振ったのになんか肘ついて何かボケーっとしてさ<笑><笑>ねそういうの映ってない情報は情報はつながっていいです<笑> ボケー口を<笑>無したよね、はい、これを早めじゃいいんじゃすごい。うん 難しいよ。あれより手前は多分今度エッチとかになっちゃうから14メーターとか出ていちゃう全然わかんなくないわかるスリッパーと か, か, なな か, ッーとかしないかないや本当そうかもしある気がするどうもどうもやってみましょうわっうわ、ん、伸びてるまあ難しいよ ね, ねああでもそれでも結構もう バッティングしてくださいちょっと広い出ちゃったおでもいい感じいけ惜し い, <笑> 惜, しい惜しかったですねうわ ここでだいぶ開いてしまったちょっとせめて一死向けましょうそうですねまあちょっとここの勝つの難しそうですけどね<笑>パー三だから、うんうん、まあ映ってないんだけどね<笑>画面に2人とも<笑><笑>全然大全然大丈夫すいませんみたいなね確かにチー分ほどいるかもしれないけど私は9万円でちょっと調整しますね 調整ってアプルショーですよね。わあ、綺麗。わあ、飛んでるー、それでも飛びすぎちゃうんですね。ああ、でもね、楽しい。すごい。っていうのもよかったかも。ですね。ね、ガチャ当たりしたらね、同じぐらいの時、一回ね、基準としては。そう、先、ね、にいっちゃいます、あ、ね。ガチャ当たりしたなんですよ。<笑> そこが問題なんですけどもちちちちょょこれちょちょっっっととと待待てててああここれ左にずらして<笑>あーなるほどじ<笑>はい、はい、う一回<笑>ドライバー。もう いいじゃないナイスこれ来たはい。 分からないううですご い, や い, やいやでも、ね<笑> はいちゃったはい。拍手。本<笑>当拍手していいんですよ。<笑>応援をしてください。<笑>そんなそんな敵。叩いてくださいよ。やあ。何で来るん お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。ちょっと早かったか な, な。早かったんじゃないでしょうか。誰もが多分思ってる<笑> う,、ね、うちょっとハンディをかす必要があって、ね<笑>そうですね。今度おもりとかちょっとつ け, つけてもらったり、目隠しとかしてもらったりしよっでしょうか。ちょっと今度そうします。<笑>はい、で、えっ、ー、と、まあ、結果はまあ、森ちゃんはあの、まあ、番手がもう九万円からしか使えないっていう中。 えー、パパボギーパーですはい、はいえー、みゆちゃんはラス8位ですはい、はい、どうですかそのまずその飛距離ちょっとこう今回ちょっと制限されてやってみてまあそうですねなかなか届かないみたいな部分は確かに感じたんですけどただまあ100球にするっていう意味ではまあ十分な距離は持ってるのかなっていうのは感じましたうーん、はい なるほどね意識はできてるかなっていう感じ、うんうんうん、ただまあ対決とかっていうワードからまあ、ちょっとこう緊張したというか<笑>気合いが入りすぎたのかちょっと日記はあったかなとまあなんか精神面だったかな<笑>常に自分のペースでこう回れるようにできる限りしていきたいなっていうところですかねまあ、まだ直したことないですしはい慣れてきたらまたちょっと変わってくるのかなって思いましたいいいいいい、はい、挑んでみて。で挑んでみて もしかしたら<笑>って思ったんですけれどもまあまあまあ。あ <笑>想定内の<笑>想定通りでしたね面白くさせたかったんですけど全然こてんにされました<笑>もうちょっと楽し か, かったんですね<笑>結局は や,、ね、やっぱり<笑>そうですね、まあ、ちょっと練習して今日の習ったことを固めてもらってそうですねまた、あ、チャレンジする機会があったら<笑>、はい、って感じでお願いしま す, お願いします、はい、じゃあそんな感じで今回の動画は終わりたいと思います、はい、ありがとうございました<笑>